突然ですが、ここでクイズ。丸に入るのは何。残念。正解はカードローンのお申し込みなら銀行。うん。ファーじゃなくて。うん。お金のことなら銀行。うん。銀行。うん。カードローンのお申し込みなら。ロサンサンの吸収。送金の。ラピッド。 北海道銀行山形銀行カードローンの山形銀行キャッシュピットの常用銀行ナイスサポートカードの群馬銀 行, イ馬銀行クイックマンの北陸銀行なんと銀行鳥取銀行 ハードローンプレミアエースの長崎銀行うハッピーカードローンの大分銀行